皆さんこんこにちはポリナですね私はどこにいるのかしらどこにいるのかしら実は名古屋のビジネスホテルにいます。はいででねでねこちら私の日本の初めてのビジネスホテルでねで少しなんかすごくちょっと。 驚いたところがあるからちょっと皆様にちょっと伝えたいと思いますすごくなんか普通のホテルって違うんですね私はねまあビジネスじゃあ私はねビジネスホテルと普通のホテル同じじゃないですかと思ったけどいやちょっと違いますなんか驚いたところ何かしらもございますじゃあ入り口からね入り口からね行きましょう で、入ったすぐですね。なんか、靴を入れる場所があって、で、なんか、ちょっと、こちらの私の部屋は、まあ、まだ週間、これからしっしたいんだけど、えっと、ツインの部屋、なんか、昔からの友達旅に出たということで、名古屋と三重県ですね。お楽しみに、お楽しみに。で、なんか、 後ろの靴箱ですね。とりあえずでかい。い一体その2人のサラマンですね。一体どれだけら靴持 つ, ので持つのでしょうかね。とりあえずこれは最初の驚きですね。で、次に行きましょうね。出口の左側ですね。こちらですね。なんと洗濯機があります。はーい。 例えば、まあ、あ Airbnb で泊まったら洗濯機がある、まあ、普通のことじゃないと思いますが、普通のホテルは洗濯機はないじゃないですかで。しかもこちらの1階ですね、ちゃんとランディがあるから、でもお部屋までの洗濯機、ま た, またです、ね、その普通のサラリーマンそんなに重要なものですよね。お部屋に。 あるなんてねじゃあつつ次に行きましょう次に行きましょうでまあね洗面台もちょっと驚きでねなんかなんかね、えー、ちょうど普通のフルがあってでそこにもまあ洗面台があるからでもう一つの洗面台ですね<笑>まあはいで まあ、こちらは普通かな。で、いいポイントとしては、こちらはね、コーヒー。コーヒーがあって、普通お茶ですね。でもさ、サラリーマンたちでね、なんか朝から元気が必 要, ん じ, ゃ必要んじゃないのかなと思ってね。で、コーヒーも、コーヒーのセットもありますね。なんか、海干し茶も。 なぜかの理由でわからない2倍元気になるのかなこうを飲んで<笑>はいでえっとですねお風呂ですねまだちょっと驚きかなえっとこっちらのお風呂ですねはいわあ明るいで 普通のシャワーだけではなくて、そのシャワーだけではなくて、まあ、小さいバスルームがある。それはいいこと、いいこと、いいこと。私はね、なぜか、なんか普通のシャワーしかないと思ったビジネスホテルなら、うん、私、間違ったかな。で、すぐそこ、ですね、またもう一つ、なんか驚きばっかり、なんか電子レンジがね、まあ、冷蔵庫は、<笑> 普通なんですけれども電子レンジはね<笑>、まあ、ありがたいありがたいんだけどね普通のさサーリーマンですね甘いね時間が大切なのでビジネスホテルなので電子レンジが必要じゃないのかなと多分ねはい<笑>とお部屋ですねお部屋紹介しますはい で、部屋はこういう感じですね。結構広いじゃないですかね。まあまあねえ。しかもで か, いでかいテレビもあります。はーい。で、テレビがあって、まあこちらもね、スーツを入れる場所ね。まあ、これは普通かな。その<笑> 感じででも普通かな。でもその前のセット特には洗濯機ですねもうちょっと驚きましたはいで最後お部屋の最後ですねこちらまあ小さいベランダというかねその外の外はあまり景色がないけどまあ一応一応みんなにちょっと見せますね 窓、まま、からの、まあ、名古屋のような景色景色というかまあまあまあまあ、まあ、はい、はい、で最後の驚きですねこれから皆さん驚くのでしょうかお値段ですね私は実はなんか今日友達と出会って一泊してであとはすぐ出かけるからなんか一応一番 安い場所となんか一番駅に近くて安い場所を探してたアミュニティとかもう全然気にしなくて本当に安い場所を探してたねるだけでねで値段はなんと g o t 使わないならえっとですね4000年じゃあ1人は2000年でも g o t を含めてね g o を含めてねわ<笑> ゴーツを含フめて、一人ですね。一人あ、はい、1300円です。はい、1300円でございます。はい、超お得。はい。結果としてはビジネスホテル最高はい。はい。で<笑>、はい、yeah. はい、皆様ご視聴ありがとうございました。 はい。それだけみんな、皆様につ伝えたかったからね。ビジネス、ホテル以外の要素でね。はいあしかも私は青春18の切符を買ってでね。で、<笑>青春18の切符を買ってでね。で、五天場からね、五天場から<笑>名古屋まで電車で 5時間をかけて青春18切符を使いましたね。はい。なんかちょっとちょっと使えた。はい。で、まあ、これから美しい三重県の景色、お楽しみにね。いつもどりご視聴ありがとうございました。パカパカパカパカパカパカパカパカ。